さんこんにち は, こんにちはプロデュースバイダイジーズリンクと申します、えー、と先ほどオリジナル曲の英語会議の方を踊らせていただきましたが今回もう一度最後に英語会議「よみがえりし宇都宮」の方を発表させていただきますその後には、えー、とレクチャーも含めての総踊りがありますのでぜひぜひ皆さん皆さんまた。 あの体を温めていただいて、ぜひあのお立ち寄り、まだ帰らずに最後まで見ていただけたら嬉しいです一生懸命発表いたします。 帝王回帰。